それでは、あの、ちょっとですね、あの、ここでテキストの場所を飛ぶんですけれども、そのアルゴリズムの書き方について少し触れておきたいと思います。テキストでは、あの、アルゴリズムの書き方は7ページのところにちょろっと書かれておりますが、あの、もう少し補足も交えながら説明をしていきたいと思います。えっと、まず、その、アルゴリズムって何ですかという、あの話なんですけれども、 まあ、皆さんあの見ていた人もいるかもしれませんが NHK の E テレに「ピタゴラスイッチ」という番組がありましてあの僕が非常に好きな番組の一つなんですけどあの中に「あのアルゴリズム体操」というコーナーがありました。でこう何人かの人がですねこうあの一定の動作をするんですけどもお互いこうそのタイミングをずらして動作することで。 あのいろいろなこうポーズがうまく決まるというのがあってですね非常に面白いなというのとあとはあのいろんな方々が登場してましたねいろんな業界鉄道ですとか消防ですとかあとあの、まあ、昔ですと例えばあの女子サッカーなでしこジャパンの選手の人たちが登場した回も時もかなり話題になったみたいですしとかですねあとは えっと、僕は趣味で音楽やってるのであの NHK 公共学団の人たちが出てきたりとかしてるのもすごく面白かったんですけれども、まあ、そういういろんな人たちが出てきてあのアルゴリズム体操をやるのも面白かったんですが、まああのまあ、そういうところでもアルゴリズムっていうのは言葉できますけれども一応ここであの扱うアルゴリズムというのはあの日本語だと散法とも呼ばれますでえこれはですねある入力式や値に対してそのある出力式や値をあの出力するため の, その計算手順 もしくはステップを表すものです。で、このアルゴリズムというのには、あのまあ、一般的には厳密な定義ではないんですけども、いくつかの要件が定められているものと、あの広く理解されております。えっ、ー、と、それをちょっといくつか挙げますね。でまず最初は、一つ目は有限性と呼ばれるもので、そのアルゴリズムは有限界のステップへ停止するものですと。えー有だあの、有限界のステップへ停止することが保障されていないと、アルゴリズムとは呼ばれないということですね。 で、えっ、ー、と、二つ目は、すべ、まあ、てのステップにおける動作が厳密に定められているということで、その気まぐれで、こう、の動作が変わるということはないようですね。常に同じ、えっ、ー、と、誰が操作しても同じような形で計算が進むということになっています。で、三番目は入力で、これは0個以上の入力値を持つ。で、から四番目は出力で、えっ、ー、と、1個以上の出力値を持つと。 ということで、えー、と入力はなくても出力は持つというアルゴリズムも存在します。えー、それからあの5番目は有効性で、す、ま、べ、あ、あての演算が有限の長さで十分簡潔に行われるということで、これた多分これはあの何もしないことをです、ね、ずっと繰り返すというようなことはなくって、あの全部あの必要な操作だけを行うということを意味しております。でこのアルゴリズムっていうのをその記述する手段っていうのがいくつかありますけれども、 疑似コードというのがよく用いられます。で、あのまあ、これまでもですね、皆さんあの、計算研修や他の授業などで、この実際にプログラミングも扱っていきましてで、具体的なプログラミング言語を使ってその、アルゴリズムを記述するということもよく行われるんですが、一応この授業では、この疑似コードというのを使います。でこれはあのどのプロググラミング言語 とも完全に一致はしていないんですけれども、まあ、大体多くのプログラミング言語が備えているようなアルゴリズムの仕組みというのを取り入れたものですね。ですので、疑似、まあ、コードで示されたアルゴリズムっていうのはえ、皆さんが実際に使う際には、皆さんが実際に使うそれぞれのプログラミング言語に合わせてこう書き下すということになります。で一応この疑似コードを使ったアルゴリズムの書き方っていうのは、大体こ う, あのこういったあの形でをしております。 まず最初に、えっ、ー、と、アルゴリズムとして、括弧でアルゴリズムの名前などが入ります。で、その次に、入力、それから出力っていうので、こう、入力や出力の値や式を 書, 書いていくと。で、最後に、この1番目から N 番目までですね、このステップ1からステップ M までの、その計算の動作を書き下すという形で、この、これからこの疑似コードというのを書いていきます。 それからと、アルゴリズム特有の記法というのがありまして、まあ大体、その、まあこういった計算機数学はもともと数学、もちろん数学ですので、数学と共通した記法っていうのを、あのまあ今日は数学を基本としているんですけれども、ただ、あの数学ではあまり使わない記法、数学ではあまり使わないんだけど、そのコンピュータサイエンスであの意識しなければならないような記法というのもありますので、ちょっとそれを紹介しておきます。 えー、とまず、えーと、アルゴリズムに変数というのがあって、これはあの数や式の値を、まあ、保持するものですね。でここに、ね、例にありますように、まあ、P とか Q とか U とか V とか W とかいった、まあ、アルファベット一文字などを使って表すことが多いです。2つ目の特有の基本としては代入というのがあります。えー、これはあの変数にあの数値や式を代入するというので、数学はこの辺があまり意識的に行われてい いるいない場面が多いというか、あるいはその気候もそんなに区別はしないですよね。大体この統合がですねあるときにはそのあの両辺があの等しいか否かをこう見るためのもの道具だったり、あるいはあの別の時にはその代入を表す記号だったりっていうふにして、こう統合数学では統合っていうのがあのいろんな役割を持つんですけれども、えっ、ー、とこのあのコンピュータサイエンスでよくこの 両辺の統治性を調べることと、それから代入を行うことっていうのは明確に区別して書きます。ですので、この代入はですね、例えば、えっ、ー、と、u 矢印0っていうのだと、これは、あの、u 変数 u に0を代入するということを意味するわけですね。えっ、ー、と、矢印の根っこにある数値や式を矢印の先にある変数に代入するということを意味します。まあ、こういうことを使い方をするのであの、注意してください。 えー、と次に3つ目としては論理式。えー、これは、あの、真理値ですね。えっ、ー、と、あの真か偽を返す式ですね。例えば、u イコール0っていうのは、えっ、ー、と、まあ、u が0か、0であれば、0に等しければ、ま、真を返し、そうでなければ偽を返すという、ま、論理式とみなすわけです。あとは、えっ、ー、と、p&q で、この p、p と q がそれぞれ真 理, 理値を持っているときに、 えっ、ー、と、p かつ q が式か偽かというのを返すわけですね。あとは、ドット w っていうので、えー、この w があの論理式でやったときに、その w の否定を返す式というような使い方をします。それからあと4つ目として、リターンというあ、まあ、命令というか文がありまして、これはあのアルゴリズムの値を返して、えー、その時点でのアルゴリズムを終了するというものです。値を返すというのは、そのアルゴリズムの定義にあったその出力を、こう、 出すすいうんですねこれをよく、あの、この世界では値を返すというふうに言いますので注意してください。まあ、例えばあの、P という値を返してアルゴリズムを通用するときは、リターン P という、えー、と書き方をします、えー。ここまでよろしいでしょうか。えー、そうしましたら、次に、そのアルゴリズムにはですね、あの、占拠構造というのがあります。でこれは、あの、アルゴリズムは、まあ、一連の 動作を行うんですけれどもこのいくつかの例えば条件に応じて動作を変えたりとかっていうことをしたいわけですね、まあ、そういう柔軟性がないとそのいろいろな状況に応じた動作っていうのが難しいですのでそこでこの制御構造というのを使ってそのアルゴリズムの動作を条件に応じていろいろ変えることでアルゴリズムの汎用性を高めていますでまず、えー、と主な制御構造としてはここにある3つありますね えー、と1つ目が蓄字、2つ目が選択、3つ目が反復と呼ばれるあの制御構造があります。大体いいこの3つの制御構造はあの皆さんがよく触れるであろう大抵のプログラミング言語には備わっています。ということでそれをちょっと紹介しておきましょう。えー、とまず蓄字、これは一番の基本的な制御構造なんですけれども、あの文が並んでいて上から順番に文を全部実行するというものですね。で えー、とこの一つずつ の, その処理の単位をここでは文というふうに呼びましてこの文、各文はセミコロンで、あのー、区切られておりますまあこういうのがあの逐次ですねで次に選択、えー、これは if 文と呼ばれるものをここでは使いますけれども、えー、と一番上の行にですね if ァ、then というふうにな構文があるんですねここでのアルファは論理式ですで その下にベータと呼ばれる文もしくは文のブロックまとまりがありまして、えー、ここではそのアルファが真ならばベータを実行しなさいということにします。で、えっ、ー、と、さらにですね、このいくぶんには下の方にですね、場合によってはこのエルスっていう言葉と、あとガンマっていうまた別な文のブロックがあって、もしアルファが偽なら、あの、ガンマを実行しなさいということを意味します。ただし、このエルスの部分はあの書かなくても構いません。少なくとも、 f は α、全、β っていうところまで書いておけば、f 文として成り立つということにします。えっ、ー、と、3つ目が反復ですね。で、反復も、そのプログラミング言語でいろいろいくつかの構文がありますけれども、ここでは構文と呼ばれるものを使います。で、えっ、ー、と、文の書き方としては、for、α、do と書いて、その下に、ベータと呼ばれる文の、もしくは文のブロックを書くわけです。 でこれは何を意味するかというと、α は、えっ、ー、と、アルファはですね、この i が m から n の範囲に含まれると、こういう記法を書くことにします。で、これはですね、えっ、ー、と、m と n はと、ともに、あのー、複整数としますけれども、えー、と、m が、A A、m が n 以下であれば、i を m から1ずつ増やして、n に等しくなるまで、その β という、この、 分のブロックの処理を繰り返しなさいという意味ですね。逆に、えっ、ー、と、M よりも N が等しいか小さければ、i を M から1つずつ減らして、えっ、ー、と、N になるまでこの β の処理を繰り返しなさいということを意味します。一応、あの、反復はですね、このような形で書くことにします。